えー、よろしくお願いしますそれでは参ります黒田寛平構え戦国屈指の屈指黒田寛平これ令和の時代で再現する We、yeah. play!、Yeah. <音楽>ありがとうございました。